なので、えー、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひハッシュタグ、グーグル検索オフィスアワーをつけて、SNS に投稿してください。はい、それでは、グーグルからのお知らせに移りましょう。金谷さん、お願いします。はい、え o、ー、と、グーグルからのお知らせです。まず最初のお知らせなんですけれども、こちらですね、新しい情報ではないんですが、まあ、去年、この、 えー、オフィスアワーもそうなんですけれども、僕らのこの検索関係の、あのー、何ですかね、関係のいろいろなリソースを、まあ、ウェブマスターなんとかから、この Google 検索セントラルにはあのまとめたんですけれども、その際にブログの URL も移転しております。で、実はですね、旧 URL もアクセスするとまだ見れるんですけれども、ちょっとですね、まだリダイレクトする予定なんですが、リダイレクトが遅れていて、リダイレクトが遅れてるというか、まだ。 リダイレクトの実施が遅れていてあの、見れるんですが、そちらも更新されてないんですね。もし、あのブログの今後 の, あの新しい方も見られてるかなと思うんですけれども、今後のブログの更新はこちらの Google 検索セントラルの、まあ、新しい URL で確認するようにお願いいたします。はい、一応確認です。そして、まあ、2つ目の情報としては、こちらですね。 えー、ブログ記事の紹介です。こちらはですね、まだと日本語の記事も出る予定だと思っているんですけれども、あのまだあの英語の記事しか、えー、この収録の時点では英語の記事しか出ていないものとなります。こちら、あのまあ、インデックスカバレッジ、えー、データインプルーブメントということで、まあ、インデックスカバレッジレポートのデータがいろいろ改善されましたという記事になるんですけれども、 要点だけご紹介しますと、主な改善点って4つ上がっておりまして、この4つをちょっと簡単にご紹介しますと、えー、1つ目がですね、まああの、このリムーバルオブザジェネリッククロー i c ノーマリーアノ Anomaly, a n o m a l i というのがありまして、こ の, あの、なんていうんですかね、このクロール a n o m a l というのは日本語だと、あの単にあの多分クロレーレエラーと出てたと思うんですね。で、実は単純なクロレーレエラー、 ではないと申しますかその実は裏側でいろいろなあのタイプ の, あ の, その何ですか、ね、原因があったりするんですけれどもそれを全てこのクローラーノーマリーの中に全て押し込めていたというかなので僕らの中でもこのクローラーノーマリーって表示してもちょっとそのその後にじゃあ Webmaster がどうしていいのかか自分たちの問題なのか Google 側の問題なのかまた例えばホスト側の問題なのかですとかそういったことがちょっと分かりにくいそれ以上の分析ができない ケースが結構多いなという話になりまして、このクローラーの終わりにこれまで分類していたような、まあ、イシュー、問題を、さらに細かい問題、問題というか、イシュータイプに、えー、分類するようになりましたというのは一つ目です。そして二つ目が、えっ、ー、とですね、この、えーえー、これが日本語で言うとですね、この、えっ、ー、と、ロボッツドットテキストで、まあ、ブロックされているけれども、 えー、何ですかね。あすみません。もう一回、もう一回言い直しますと。<笑>あの、サイトマップで送信している、まあ、URL ですね、サイトマップでう送信しているんですけれども、これがロボッ ト, ットテキストでも実際、実はブロックされていて、それでも Google がインデックスしましたよっていうケースが、実はこれまではエラーとして分類していたんですけれども、それがロボットッ、えー、ロボットットテキストによりブロックされましたが、インデックスに登録しましたという、 あの警告に分類するようになりましたという、こちらは、まあ、お知らせという感じですね。でこのステータスについてはあの時々質問されるんですけれども、あのこれは何かというと、結局、あのロボットドットテキストであのインデックスを制御しようとされているようなケースはたまたまたまにあると思うんですけれども、そういったケースでも、例えばあのどこかからか、例えばリンクされていたり、そのリンクを は例えばノーフォローとかはなくて、あのーまあ、その URL の存在 Google が存在をして、それが重要だと思った場合に Google はインデックスすることがあるんですね。ただ、インデックスするんですけれども、本当にその後そのページ自体は r o b ト t s t x t で黒、あのーまあえー、エクスクルード、まあ、除外されているので、僕らはそこを見 に, 見に行くことができない。 でできないので情報はわからないんですけれども、このページがそらく重要そうだということで、URL だけインデックスするようなケースがあると思うんですけれども、そういったケースでについての話ですと。で特にそれがまあ何パターンかありまして、その今お話ししたように、どこかにまあ例えば URL があのリンクとし て, 残っ て, いてあ載っていて、 まあ、存在を知るようなケースも、まあれば、実際にブー a s t a の側でサイトマップで送っているけれども、実際にアクセスしてみるとあのディスアルをされていると、これどっちなんだろうみたいなのがわからないときに、その URL だけインデックスするようなケースがありまして、その2つ目のケースについても、1つ目のケースと同じように警告に表示するようになりましたという話ですちょっとすみません、時間かけすぎですね。あ<笑>のもうちょっと簡潔にしゃべりますと。で 一つ目につきましては、こちらはですね、えっ、ー、と、addition of a new issue, あ、そうですね、index without content ということで、このコンテンツのない状態でページがインデックスに登録されていますという警告が増えましたという話ですと。で、四つ目がこのソフト4 0 4の、まあ、えー、簡単に言うと精度が高まったということで、実際に まあ、あの調べてみると、ソフト404ではないケースも結構含まれていたという話もあったかなと思うんですけれども、それがまあ多少解消されているのではないかなと思いますので、ぜひですね、こちら、皆さん の, もあのインデックスカバレッジレポートを改めてああの一通り見直してみるといいのではないかなと思いますので、何か新しい情報が見つかるかもしれないなと思いますので、ぜひお勧めしたいなと思います。そして、 次もうこれが最後かな。こちらですけれども、えー、こちらですね、ツイッターでもですね、僕はあの毎回これが出るたびにお勧めしてるんですけれども、ど新しい、まあ、ポッドキャストが、まあ、公開されましたと。で、このポッドキャストはですね、僕はあの毎回あの普通に一ユーザーとして、まあ、聞いていてあの、すごい面白いなと思うんですね。あの<笑>単純に話が面白いなと思って聞いてるんですけれども、 でこれ、まあ、皆さんにもすごいお勧めしている、していて、ただ、あのまあ、ツイッターとかでやっぱ英語だっていうのもあるし、音声だけだっていうのもあって、多分んどっつきにくいのかなと思って、あんまりあのそんなに、あのなんですかね、期待しているような反応が<笑>返ってこないんですけれども、まあ、何人かの方でが本当にあのよく聞いて、あの面白かったって方もいらっしゃるので、これぜひ紹介したいなと思って。 引き続き、あの、押していこうかなと思うんですけど、この、まあ、ポイントが、やっぱり3つあって、まあ、あ1つ目は、なんといっても、やっぱり役立つ情報が結構あるなと。やっぱり音声で、あのー、実際に、今回でもそうなんですあ、あ、すみません。3つあって、その3つ先にご紹介すると、も、ま、う、あ、本当に役立つなと。で、あとは、僕らのチームがどういうふうに動いてるかっていうのをちょっと知ることができると。で、3つ目は、単純に面白いなと思いますと。 1つ目はやっぱあの、非常に役立つ、検索を理解するという意味でもすごく役立つ情報があるなと。で結構ですねあの、ゲイリーとかあの、まあ、登場人物としてはこちらのツイートにもあるんですけど、ジョン・ミューラー、そしてゲイリー、そしてあとマーティンと、あのーまあ、がメインの。 あのスピーカーとなっているんですけれども、このゲイリー、まあ、ゲイリーとかマーティン、ジョン全員そうなんですけど、今回はゲイリーが割とインデックシングについて結構いろいろ語ってるんですね。なんか会話、自然な会話の流れから、Google のインデックシングの仕組み、またその思想的なところをどういうふうに考えているかみたいなことを結構喋っていて、少なくとも Google が何を目指そうとしているかということを理解するのにすごくいいんじゃないかなと思います。でもう一つは、 今回はゲストで、ここにも書いてありますけれども、えー、チェリーっていう僕ら の, あの仲間というか、同僚というかが、が、あのー、初登場していて、チェリーがあの、まあ、シンガポールにいるんですね。シンガポールにいて、あの細かいことで言うと、あの僕とかと、まあ、ジョンとかゲイリーとかっていうのはチームが別なんですけど、チェリーは僕らと同じチームにいて、その僕らと同じチームにいたんですけど、そのジョンたちのチームにまあ移動したんですね。 という細かい経緯があって、で、それで、あの、っていう感じなんですけど、まあ、シェリーは、あの、今、シンガポールに行って、割とこのアジアのイベントですとか、あと、まあ、グローバルの、そういういろいろな、あの、動画のいろいろ、裏側でいろんな、例えば、スクリプトの準備したりとか、多分、いろんなマテリアル系のことをいろいろやってるんですね。多分、多分ですけど、あの、で、 そのポッドキャストの中でもそういう話をしてたかなと思うんですけれども実際に僕らのチームがどういうふうにそういうあの役割分担がなっていてどういうふうに準備しているかそしてあの例えば他の英語以外の言語に対してどのようになんか考えているかみたいな話もすごいわかるかなとも思う。思う 思うんですね今回のあのちょっとさっきのインデックシングの方の話にも通じるんですけれども ゲ, ゲイリーとかも基本的には全ての言語が同じような効果が得られるようなところを目指してるみたいな話をしてたりするのであのまあ ぜ, ぜひですねこういうことを聞くことで単純に僕らのチームを知るってイコール僕ら の, の例えばどのように何あの表に現れてるかみたいなことが想像できるようになってくるとなんかいろんなことが理解しやすいかなとより 詳しく理解できるのではないかなと思います。っていうのが2つ。そして3つ目がですね、まあ面白いって話なんですけれども、あの結構ま あ, あのジョークとかが単純にあのよくあのあの、このジョークってすごい良かったんだけど、これってスクリプトとかあるのって聞いたらないって言われたんで、なんかあのよくアドリブでこんなの喋れるなと思うんですけれども、まあただ英語なのでやっぱ分かりにくいかなと思うんですね。ただ あの英語だから諦めるのではなくて、これ、すごいいいなと思うのが、スクリプトが公開されてるんですよ。PDF でスクリプトが公開されてるので、あのぜひですね、皆さんはあのこちらを、あのやっぱり聞き取れるように、あのまあ、英語がもし苦手だっていう方でも、やっぱりこの業界とか、こういったことを仕事にされてるのであれば、やっぱり英語がもう、あの聞き取れたはが絶対いいと思うので、まあ、僕はあのお勧めするのもなんですけれども、あの で、スクリプトが公開されているのでこう、すごく英会話の勉強的にもいいと思うんですね。なので、これを使って、あの、Google トランスレートなどを片手に、やっぱりいろいろスクリプトを読みながら聞いてみるっていうのはすごくいいと思うので、ぜひそういった形で聞いてみていただけるといいかなと思います。で、ジョークかジョークじゃないのかよくわからないところが結構あったりすると思うんですけど、まあ、そこ、そういうのが面白いなと思うので、はい、あの、なんか、ぜひですね。 あの楽しんでいただければと思います。はい、というわけで、あの次から、はい、質問に入っていきたいと思います。で今回はあの前半がですねあの、アンナさんパートというか。そうですね、コアウェ w バイタルズのご<笑>質問をたくさんいただいてますね。はい、やっぱり2021年になったと、そうですよ、今日2021年最初の。 おひさわですので、うん、なんか。そうですね、皆さん新年明けました。う<笑>もうちょっとだいぶ時期が時期なんですけれども。<笑>はい、あの今年の抱負はあの健康に過ごすということですって感じですが、うん、まああの。あの、まあローンチも。 だいぶ近づいてきたというか、まあ、もうちょい先ですけれども、あのー、はいあの2021年になってだいぶ近づいてきたのが皆さんのご質問の量でわかるなっていうぐらい結構いただいてるのでここで安野さんにバトンを渡したいと思いますのでここから黙ります。はい。安<笑>野<笑>さんよろしくお願いします。<笑>はいありがとうございます。はいあ。 ちなみにですね今回ご質問いただいているのを全部で10問ちょっとぐらいだったのでまあ、1時間に収まる程度かなと思ってますのでまあ、お昼休みを潰して見ていただいている方ご安心ください多分1時間で終わりますはい。頑張りますはい。<笑>ではですね、えー、早速質問の方に移っていきたいと思います、えー、まず1つ目のご質問サイトの評価対象に関するご質問をいただいております Core Web Vitals はページ単位の評価という認識でした。そのため、例えばページが悪い、スコアが悪いページがあった場合に、1、そのページ評価がサイト全体の評価に影響することはないと考えて問題はありませんでしょうか そして2点目、それがノーインデックスやロボットテキストでディスアローしているなど、検索エンジンにヒットさせないページだった場合は、SAO の観点からは評価対象外という認識で問題ございませんでしょうかとのご、 ご質問いただいております。えー、まず1点目ですね。えー、そのページ評価がサイト全体の評価に影響するかどうかなんですけども、あのまあ、ご認識の通り、Core Web Vitals はページ単位の評価です。 ですが、評価が悪いページがサイト内の他のページにも悪影響を及ぼす可能性はあると考えてください。そして2点目、検索エンジンにヒットさせないページだった場合の お話ですけども、あの、ここ何回か言ってますけども、Core Web Vitals のデータソース、こちらは Chrome User Experience Report, Crax Data であって、実際のユーザーがページを閲覧する際、その際のパフォーマンスを計測したものになってます。そのため、Googlebot を制御するような施策をとっていたとしても、データは溜まっていきます。 ので、こちら注意いただければなと思ってます、まあ。とはいってもですね、こういうその施策取られた場合、該当ページをインデックスさせないのであればあの、そもそもページが検索結果上に表示されることもないとは思うので、えっと、ちょっとその評価だったりとかって言ってるう意図があの、私にはちょっと、 理解十分に理解できてない場合もあるかなと思うのでもしこの回答で、えー、いやこういうことじゃなくてこういうことなんですみたいなことがあれば、まあ、後ほどでも次回でもあの訂正いただければいいかなと思います。金谷さんの方で何かありますかねまあそうですねあの基本的には全然あの付け足すところはないんですけどあの、まあ、あの基本的なところの再確認としてあのこの えーまあ、ランキングに影響があるといった場合のといってもですね、あのやっぱり例えばコンテンツの方が大事というか、結局究極的にはやっぱりあの大事なのはやっぱりコンテンツだって、そのコンテンツ の, あの2つのページがあって、コンテンツのやっぱり価値が同等程度だなと思った時に、こうしたページエクスペリエンスの違いみたいなところがランキングに影響してくるかなぐらいな話なので、ちょっとあの すごくこの、えー、いろいろなものの改善をされることに注力されるっていうことはあのユーザーにとってもあの良いことなので素晴らしいことだなと思う反面やっぱり過剰にそこに期待されていたりあのするとちょっとあのまあ 一応、そこは一言お伝えしておきたいな、あの 念, 念を押しておきたいなと思うところなので、今お伝えしたので、まあ、そういうことで結局、あのまあ、すごい大きな目に見えるような効果があるかっていうと、まあ、実際これは論チしてみないと僕らにも分からないんですけれども、まあ、コンテンツのがやっぱり大事なので、その過剰にやる、意識するほどのことじゃないかもよぐらいな感じのことをちょっとお伝えしておきたいなと思いいます、はいはい、ありがとうございます。 では続いてのご質問に移りましょうか。Core Web Vitals LCPFIDCLS と定義に関するご質問いただいております。LCPFIDCLS の測定はページアクセス直後の数値で判断されるのでしょうかそれともクリックやタップなどユーザー行動により起こった数値変化も加味されるのでしょうかというようなご質問をいただいております。 この次のページに各指標の定義を持ってきたので、まずそこからおさらいとしてお話しできればなと思います。でえー、次のページに行っていただいて、えー、こちらあブログ記事 w e b v i t a l の概要サイトの健全性を示す重要指標というあのブログ記事から。 取ってきております。コアウェブバイタルズのおさらいです。コアウェブバイタルズは、えー、こちらにあるような3つの指標、LCP, FID, CLS という3つの指標を採用していて、それぞれ、えー、ローディングであったりとか、インタラクティビティだったりとか、あとはビジュアルスタビリティなんで、視覚的な、まあ、安定性 を, を計測するようなあの指標になっています。 でですね、えー、LCP, l a r e s t Content Paint は、まあ、ユーザーがページで最も有益なコンテンツ、これをどのくらい早く見ることができるかというものを表しています。なんで、感覚的な読み込みスピードを測定して、ページ読み込みのタイムラインにおいて、ページの主要コンテンツが読み込まれたと思われるタイミングを示している指標になっています。 FID、ファーストインプットディレイに関しては、まあ、最初の流力までのお遅延を表しています。で応答性を測定して、まあ、ユーザーが最初にページを操作しようとするときに感じる、まあ、そういったエクスペリエンス、ユーザー体験を定量化しております。で3点目の CLS、コミュニティブ・レイアウト・シフトですけど、こちらはあー、まあ、ページがどのぐらい安定しているように感じられるかというところを表しています。 で、これは視覚的な安定性を測定しています。例えばコンテンツがガタついてないかだったりとかっていうことですね。で、表示されるページコンテンツにおける予期しないレイアウトシフトのずえそういったものの量を定量化しています。で、こちら簡単にご紹介しましたけど、もしより詳しい内容を確認したい場合には、この右下にある web.dev の各指標のページ見ていただければいいかなと思います。 でえっ、ー、と、元のご質問のページに戻っていただいて、まあ、先ほどの定義から説明したように、えー、その、なので、まあ、コンテンツが読み込まれるに従って、もちろん LCP の数値がコンテ更新されることはありますし、まあ、ユーザーの操作がおこ行われることで、えー、CLS が更新されることももちろんありますと。 で、えー、こういった、えー、数値をリアルタイムに、えー、やっぱりモニターできた方がいいですよねって言ったところで Web Vitals のスコアをおリアルタイムで表示するー Chrome 拡張機能もありますので、ぜひ試してみていただければいいかなと思います。きっと誰かがそのおリンクをですね、Google 検索 Office Hour のハッシュタグであ、えー、<笑>ってくれてるんじゃないかなと思います。はい。 金谷さんの方で何かありますか？いや大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いてのご質問に移りましょう。神戸バイタル2データが不十分な場合のスコアの扱いに関するご質問をいただいております。まず1点目、えー、クラックステータに十分データが溜まっていない場合の。 Core Web v バイタルズに関するページエクスペリエンスの取り扱いについて教えてください。そして2点目、またデータが不十分な場合にも Search Console レポートに Web に関する主な指標のスコアが反映されているのはなぜですかページスピードインサイズのレポートにはデータ不十分として表示されないようになってますよね。とのことです。このようなご質問をいただいております。 はい。で、えー、まず1点目なんですけど、まあこれ、コーベバイタルだけに言えることではないんですけど、やっぱり全てのサイトで完全にシグナルを把握できるかと言われると、まあ、そういうわけでもありませんと。なんで、ランキングアルゴリズムの一部において、十分なデータがない場合にも対応できるようにしています。 ね、様々なケースがありますが、まあ、やっぱり Google は仮説を立てて、えー、より多くのデータが得 ら, れる得られる場合に、その仮説を調整して、えー、いっています。でですね、えー、こと、今回のケースにおいて、まあ、Google が正しくサイトを認識できているか、 そういったものにも依存するんですけども、基本的に、まずは同じサイト、同サイトの類似ページのスコアを用いて、十分にデータが溜まっていないページのスコアを推定します。もしもサイト構造が複雑で Google サイトを認識できない場合、正しく認識できない場合ですね。こういった場合は、サイト全体のスコアをそのページに適用することもあるかもしれません。 はい。で、2点目、レパートリーに関してなんですけども、こちら確認したところ、まあ、エッジケースのようにも思いますので、プロダクトチームにも伝えましたが、もしより詳細な状態、状況が分かれば共有していただけると幸いです。お時間いただきありがとうございます。はい。そんな感じで、もし、金井さんの方から何かありますでしょうか いいや特に何もないです<笑>はいいいあありがとうございますありががととううごござざまますすでは続いてのおご質問に移りましょうか。私パートはすごいあのこ十分に答えられているか心配になるぐらいあのサクサク進んでますけどもし何かあの足りない足りてないところがあれば皆さんあの突っ込んでいただければなと思います。 はい、では続いてのご質問に移ります。Web、えー、に関する主な指標のデータ欠損に関するご質問いただいております。Search Console の Web に関する主な指標について、えー、モバイルは不良ゼロ、改善ゼロで、良好112件と表示されています。ただ、デスクトップは不良、改善、良好ともに0件と表示されています。 で12月のある数日だけデスクトップも良好118件と表示されましたで。この時モバイルも同様に表示されておりました。でまた同時期に検索パフォーマンスが上がったので何らかの還元性があるのではないかと考えています。 で、デスクトップのみゼロ件表示になる原因を探してみたのですが見つかりません、えー。検索に関連することは HTTP から HTTPS に301リダイレクトをかけていることぐらいです。えー、他にどのような可能性が考えられるでしょうかとのことです。 はい。えー、こちら何らかの関連性があるのではとおっしゃってはいる、いただいているんですけども、ページエクスペリエンスがローンチされる時期というのは、まだ先、2021年5月のことなので、えー、今この放送されている時点では、まあ、特にライブになっていないシグナルになっています。で、えー、そういったところも受けず つ, つですね、えっ、ー、と、今回の状況を確認してみたんですけども、まあ、 あの基本的、えーとまああ、ショートアンサーとしてはじ、十分なデータがあの表示されていなかったあ、取得できていなかったために表示できなかったとっいうところです。はい。なんで、えーまあ、基本的にですね、こういうバイタルズのレポートは、実際の匿名のユーザーのデータをクラックスデータを元に表示しているレポートになっています。 なんで、えー、特定のページだったりとか、まあ、特定の日にちでデータを表示するためには、やはり一定数のデータが必要となってくるんですね。 はいで、えー、今回のケースだと、まあ、モバイル版のデータは十分に溜まっていたので、えー、表示きちんとできていたんですけども、デスクトップ版のーデータは十分に溜まっていないことがありましたので、えー、それによって、まあ、表示される時期、表示されない時期というものがあったんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでしょうか。いかがでしょうか。はい あの 良, いと思います良いと思いますと僕に聞いたんじゃないですよね。<笑>はい。あの、えー、はい。皆さん何かあれば、あの、ハッシュタグなどつけてコメントいただければと思いますありがとうございます、はい。ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょうか。 はい、トップストーリー枠への影響に関するご質問いただいています。えー、コ o r e w イタルズ t はあモバイルのトップストーリー枠に影響するため、該当サイトのコ o バイタルズのスコアを非常に気にしています。ジョン・ミューラーさんの発言などからアンプ版が評価対象になるものと認識しておりました。 そして1点目、えー、クラックスデータはアンプキャッシュはオリジンに統合されるので、どちらのデータも使われるという話でしたが、アンプキャッシュもアンプキャッシュ元 URL もスマホ URL もすべてのクラックスのデータが合算され、 えー、計算対象になるということでしょうかというご質問をまず言っていただいてます。こちらに関しては、あの、はい、えー、対象になります。で、クラックスデータのアップデートで、アンプキャッシュのデータはオリジンにアトリビュートされてます。あの、書いていらっしゃる通り、あの、されますが、ま、アンプページにて、まあ、適切な正規化の設定がされている場合、えー、そういった場合に、まあ、その非アンプページも関係してきます。 でですね、このあたりはドキュメントを社内でも整備中で今後、コミュニティの FAQ のスレッドに追加される予定とのことですので、えっと、ずっと時間いただいて申し訳ないんですけども、まあ、詳細に関してはもうしばらくお待ちいただけると幸いです。はいこのえーとはい、なのでコミュニティのスレッドを時々見ていただければなと思います。 で、えー、日産に関して、ちょっとあの質問の意図を少し会話させていただいたんですけども、まあ、日産に関しては、やはりあの時間もリソースも限られている中、まあ、結局、アンプページと HTML バージョンのページ、どちらを優先して取り組めばよいのか分からないというような胸のご質問でした。で、えー、まあ。 これはですね、まあ、様々なサイトがあるので、まあ、一概には言えないなと思ってますし、まあ、あの、それという、ただ一つの回答があるというものではないんですけども、個人的には、あの、多く見て、多くサイトを見ている中で、モバイルサイトのパフォーマンスがボトルネックになっているケース。 そういった場合がすごく多いなと感じています。なので、もし私だったらですね、えー、例えば、例えば、AMP ファーストに移行する予定がないとか、あそういった条件があるのであればあのじ、時間のかかる、回収に時間のかかるモバイルウェブからあ着手するかなと思いました。はい、ただあの、それぞれ大切にしているところとか、あビジネスモデル等々あると思うので、えー、そちらを考慮したうち 上でどちらを選択するか何から始めるかっていったところはあの皆さんの中で答えを見つけていただければいいかなと思いました。でですねあのトップストーリーズ枠の話になったので、まあ、1点補足しておこうかなと思うんですけども。 あのまあ、ブログにも紹介されてたんですけども、あのトップストーリーズに関するページエクスペリエンスランキングのアップデートをロールアウトする際ですね、トップニュースのエクスペリエンスの資格要件も変更、更新しますといった記事、皆さん見られてますでしょうか。ちょっと今、あの手持ちにあのブログのスクショを貼ってくるのを忘れたので、ちょっとどなたか貼ってくれるとありがたいんですけど。 これはですね、まあ、ニュースがあのモバイルのトップニュースにランキングされるため の, あの資格要件としてアンプは不要になります。なので、つまり任意のページがその資格を持つことになります。でこの変更に伴い、評価対象である多くの要素に加えて、ページエクスペリエンスがトップニュースのランキング要素になります。 ということなので、ニュースパブリッシャーの皆さんに関、皆様はぜひこちらのブログ後ほどご確認いただければいいかなと思います。どうぞよろしくお願いします。 でですねちょっと次のページに行っていただいて、こちらをおまけで紹介したいなと思ったものなんですけど、あの先ほどコミュニティページに FAQ のスレッドがあるよと申したんですけども、あの昨年まではですねあの英語版のコミュニティにしか貼られてなかったんですけど、ちょっとあの先日確認したら、ですねこの昨年末、ですね12月29日に日本語版が日本語 の, あのヘルプコミュニティ コミュニティページの中にスレッドできてましたので、ぜひ Core Web Vitals とページエクスペリエンスに関する FAQ、あの気になるポイントとあれば、ぜひこちらあの見ていただければいいかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい。こんな感じで、一旦たん Core Web Vitals に関するご質問は一気にあのお答えしましたが、いかがでしょうか大丈夫そうでしょうか 大丈夫かなかあの今日の回答としては素晴らしい回答だったのではないかなと思いますので<笑>まあ是非皆さんあのまだローンチまで時間ありますし多分もっと基本的なところ聞いていいのかなーみたいな方もいらっしゃると思うのでまあそこはぜひですねあのご質問いただければ嬉しいなと思いますしはい是非あのー アンナさんにアンナさんが<笑>この辺んはあのお答えしますので、ご質問をどしどしお待ちしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございますでは、金谷さんパートに移っていきたいと思います。はい、ティキパキとお答えしてたいと思います。はい、<笑><笑>はい、ありがとうございます。では、続いての質問に移りましょう。その他のクライアントエラー対処方法に関するご質問いただいております。 サーチコンソールのクロールの統計情報、そしてレスポンス別において、その他のクライアントエラーが4割近く発生してしまっています。詳細を見ようとしても、このリクエストタイプに対する例は保持されておりませんと表示され、1ヶ月経った今もヘルプを見ても、ここに記載されていないその他の400エラーとの お記載しかないため対応方法が分かりません。ご教授いただけますでしょうか。どのことです。こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらに関しましては、まああのですね、この多分ご質問いただいた時期と今とあのまた状況が多分変わっているのではないかなと思うんですけれども、おそらくまあ僕らの方でまあ、確認あの確認できる情報を見ていますと、まあ実際 おそらくこの例がいくつかもう表示されているのではないかなと思いますので、今一度見ていただけるといいかなと思いますというのが一つなんですけれども、もう一つは、じゃあそもそも表示されてなかったらどうすべきかって話なんですけれども、この400番台 の, まああのエラーに関しましては、おそらくですね、ああ通常あのサーバー側にもそのエラーの記録って残ってると思いますので、このレスポンスの4割近く 何かエラーが発生しているようなケースですと、さすがにやっぱり何かあのサーバー側のログを確認することであの、これかなっていうことを特定できることはあるのではないかなと思いますので、や, っぱりやはりあの、まあえー、現在契約されているサーバーの方の、まあ、ログを確認されるのが、まあ、やっぱりまず大事かなと思いますので、ぜひご確認いただければと思います。はい、ありがとうございます。 では続いてのご質問に移りましょう。検索結果に表示されなくなった件に関するご質問いただいております。約1週間前にページを変更したところ、急に検索リストに表示されなくなりました。サーチコンソールを確認したところ、表示したいページのカバレージは、カバレージ送信して登録されました。として表示されます。また画面 上の方に、えー、レポートはこれから変更されるので、問題の検証は現在使用できませんとインフォメーションされています。質問したいのは2点で、1点目、レポートはこれから変更されるので、問題の検証は現在使用できませんの意味が何か。そして2点目、結局のところ、アップデートの関係で表示されていないのか、もしくはホームページに問題があるのかということですとのことです。こちらいかがでしょうか。 はいえー、とそうですねこちらに関しましては、まあ、URL をいただいておりまして、まあ、実際の中身を確認できたのでまあ、それを踏まえてお話ししたいと思いますけれどもまず1つ目のご質問に関しましてはこちらはですねあのー ちょっと説明が難しいんですけれども、実際にこのレポートの中身の基準がですね、これからまあ変更される、要は基準が変わったよということで、まあ、それに伴ってこの問題の検証が今、利用できなくなっているというような状態、まあ、その文字通りなんですけれども、レポートはこれから変更されるので、今現在使用できませんという。 まあ、ステータスだったなっていうことで、まあ、今はもうひょっとしたら解消されているのではないかなと思います。ただ、これは、あの、本来の、あの、ご質問の、あの、本質的なところには、あまり関係ないかなと思いますので、ここは気にしなくていいと思います。で、重要なのは、おそらく2番目の方だと思うんですけれども、まあ、アップデートの関係なのか、 まあ、アルゴリズムのコアアップデートの話だと思うんですけれども、関係あるのか、まあ、サイトの問題なのかっていうのは、あのこのちょっと質問のところに返すわけでも、まあ、返すことになりますけれども、このアップデートの関係なのか、ホームページに問題があるのかって言われると、ちょっとニュアンスが分からないんですけど、通常、やっぱホームページに問題があるからアップデートに影響があるみたいなところがあるので、その、あのと、何ですかね。 っていう認識をしていただけると嬉しいなと思います。なので、どちらかじゃないなと思うんですけれど、まあ、その、そこは置いておいて、あのご質問にお答えすると、この、ただ、あの、<笑>ショートアンサーとしては、あの、僕らの方に何かこの件に関して大きな問題っていうのは見つからなかったので、まあ、アルゴリズムの結果かなと思いますっていうのがショートアンサーですとで。もう少し詳しい情報をお伝えしていくと、まず、 一週間前にページを変更したところ、まあ、急に検索結果に表示されなくなったというニュアンスなんですけれども、こちらですね、まあ、調べるとおそらくこのサイト結構新しいサイトなんではないかなと思います。あの、ですので、ご質問の表現からすると、あのこれまでずーっと表示されていたのが急に、あのされ、表示されなくなったみたいな感じに思っ、印象を受けたんですけれども、調べてみると実際に、あの、表示されたばかりのサイトの ページを変更したところを実際に表示されなくなったみたいな形でですのであの実際に何が原因だったのかっていうのはちょっと特定しにくいなと思います。で、えー、ですのであのやっぱりサイトができたばかり登録されたばかりの頃にやっぱりランキングであったりそのインデックシングの周りでまあ安定しないということはあのまあまあ起こりうることかなと思います。ですので あのー、あと、おそらく、まあ、いくつかこういったキーワードで表示されていたっていうものもいただいているんですけれども、それで表示されていた形跡というのは、やっぱりあまり見えなかったんですね、正直。ですので、おそらく表示されていたとしても、例えばパーソナライズなども聞いていて、ご自身のページではすごく表示されていたかもしれないですけれども、一般的にはあまり表示されてなかったみたいなことがちょっと考えられるかなと。 その辺はあの、サーチコンソール の, あのパフォー検索パフォーマンスレポートなどをご覧いただければと思います。で、えー、でやっぱりあのページの変更というのはあの、どこをどう変更されたのかわからないんですけれども、ページの変更、中身の変更というのはランキングと大きくやっぱり影響を与える可能性というのはありますので、まあ、あの単純にその内容が まあ、大きくランキングに影響したのかなと思いますと。ただ、あすみません、えっと、ただ新しいサイトなので、<笑>あのそのランキングが単純にあの定着してない、まだその前なのかなというのを正直思いますとあの。変更自体も関係はあるかなと思いますけれども。であの、じゃあそれをどう確認するかというと、単純にそのページ上の文言で、普通にあのそのページ上の固有の表現を使って、 あの検索してみると実際にそのページ自体はあの検索結果に表示されましたのでインデックスされていることは確認できるかなと思います。ですのであとはあのどうすべきかというとやっぱりこの<笑>新しくできたサイトが皆さんにあの非常に使ってもらえるようにいろいろまあまあなんですかね運営されていくことかなと思いますのでぜひ SEO スターターガイドなどの まあ、内容などもいろいろ参考にしていただきながら、サイトがいろいろな方に見てもらえるように工夫していただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。多数、スパムサイトに名前が記載されている件に関するご質問いただいております。スパムサイトに自分の名前がランダムに貼り付けられ、アカウントが乗っ取られていないか、とてもとても心配です。 被害が大きくなる前に早急に対処していただければ幸いですとのことです。こちらいかがでしょうか。はい。えっ、ー、とこちらに関しましては、まあ、えー、まあ URL をいただいていて、あのー、このそのスパムサイトの URL のまあサンプルをいくつかいただいておりますと、でそちらにかを見る限りは、あの自、ー、称としては割とよくこのオフィサーでも取り上げている、まあハッキングにまつわるあのー。 サイトかなと思います。要は、あのハッキングされたサイトに、日本語のサイトからテキストがそのままあの コ, ピーコピペされて、まあ、使われていると。使われていて、それが何らかのスパムに使われているという形になりますと。ですので、あのというのが、まず、事象ですと。で、だと思います。 でこの方のそのまあ、懸念としてはアカウントが乗っ取られているのではないかと言うんですけれども実際にちょっとあのこのアカウントが何を指しているのかっていうのはちょっとよくわから な, なかったのでアカウントの問題なのかサ イ, サイトが乗っ取られてサイト運営されていてサイトが乗っ取られていることを恐れているのかっていうのはちょっとよくわからなかったんですけれども<笑>おそらくこの い, いただいた情報から判断するにこの 今起きている状況としては、まあそうした乗っ取り、この方のサイトやアカウントが乗っ取られたのではなくて、単純にテキストが、あのこの方の名前が含まれているテキストが、ハッキングされたサイトにコピーされてしまったのかなと思いますので、というのが現状だと思います。これは、あの、いただいた情報からの判断なので、正しくないかもしれないですけれども、まあおそらくその可能性が高いかなと。ですので、もしこうしたサイトが、えー、 を解決する早急に解決したいという場合にはこちらスパムレポートを送っていただくのが一番いいかなと思いますので こ, このいただいたような URL 群に対して、まあ、スパムレポートとしてハッキングされたサイトとして送っていただけると嬉しいなと思います。えーまあ、ありがとうございますというわですけれども、まあ、多くの方に他の方にも役に立つかもしれませんのであのご質問いただきましてありがとうございますありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。 フランチャイズ店舗独自のサイト展開構成に関するご質問いただいております。フランチャイズ店舗展開を予定しているサービスがあるのですが、その際にメインとなるサービスサイトとは別に各フランチャイズ店舗独自のサイト展開を想定しています。 ただデザインはテンプレートで選べるようにするものの内容としてはサービスメニューや特徴紹介、お申し込みフローなどほとんどのコンテンツが全店舗共通で店舗によって異なるのは店舗紹介やお客様の声程度です。そうなると重複コンテンツの量産と判断されるため望ましくないでしょうか フランチャイズ店舗のオーナーさん的には特別感があるのかあ独自サイトがあった方が良いという声も多くサービスサイト内に店舗一覧店舗情報を会員に載せるだけではなくそれぞれの店舗サイトを展開したいのですがあ将来的には個別コンテンツが増える可能性はあるもののしばらくはオリジナル箇所がほとんどないため心配しています。 また、重複コンテンツの発生という意味では、サイト内でディレクトリを切って店舗展開しても、ドメインを変更して展開しても影響に差はありませんでしょうか。ご教授いただけますと幸いですとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えっと、そうですね。ち えー、と難しいというか、ちょっとあの丁寧にご説明したいなという感じなので、ちょっと丁寧に説明していこうかなと思うんですけれども、ショートアンサー、ご質問2つあると思うんですけれども、まずショートアンサーとしては1つ目の、この重複コンテンツの量産と判断されるため、望ましくないでしょうかという点に関しましては、重複コンテンツだと判断される可能性というのは極めて低いかなと思いますので、特に気にしなくてもいいと思いますと。 で2つ目のこの一番下の、えー、このサイト内でディレクトリを切るかドメインを変更して、まあ、複数のドメインああの異なるドメインで展開するかどっちがいいですかみたいなあの、まあ、重複コンテンツの発生という意味ではという前提付きですけれどもというご質問に関しましては特に、まあ、あの1つ目と つ, つながりますけど重複コンテンツを気にする必要はない以上を まあ、特に気に気すすることとはなないいかなと思いますやっぱりユーザーにとってサイト内の中でディレクトリが切っている方がやっぱり分かりやすいとお考えでしたらそうするといいかなと思いますしやっぱり異なるドメインでそれぞれの店舗の独 立, あの独立性みたいなことをあの強調して運営されるのであればそれはそれでいいかなと思いますと。 いうことが、まずショートンサーなんですけれども、で、それぞれちょっとあの細かいコメントをしていきますと、一つ目に関しましては、まず、僕が常々言ってる話に通じるんですけど、まず、重複、えーと、重複ペナルティというものはないという話の、これはちょっとあの派生系の話になるかなと思うんですけど、重複ゆえの、このサイトに、な ん, なんていうんですか、多分こ、多少誤解があるかなと思うんですけど、おそらく、 あの重複、他のサイトとか、ほかの、えーと<笑>まあ、重複しているコンテンツをたくさん持っている場合には、サイトへ の, あの影響があるんではないかなあの、サイトのランキングなどへの影響があるんじゃないかなと思っていると思うんですけれどもあの、重複のコンテンツがあること自体が、えー、何か問題になるかというと、特にはないかなと思います。ただあのちょっとあの ニアリーイコールかもしれないですけれども、重複しているコンテンツに価値があるかっていうと、まあ、価値は低いかなと思いますので、じゃあそれがランキングに影響を与えるかっていうと、まあ、与えることもあるかなとは思うので、そういう意味ではそこを懸念されているかもしれないので、言葉の問題かもしれないですけれども、まあ、あの、まあ、そういうこともあるかなぐらいの感じだと思いますと。で、やっぱり重要なのは、おそらく、あの、まあ、 多分ここで一番パッと思いつく懸念は、これ、重複コンテンツの話ではなくて、どちらかというと、誘導ページのスパムにあたる可能性をちょっと意識してほしいなと。で誘導ページっていうのはどういうものかというと、あのまあ、実際、例えばこうした 全, あの全国展開ですとか、地域展開されているようなページで、あページというか、サービスをいろいろなページを作る際に、ほとんど同じページなんだけれども、例えば、 あの、まあ、よくあると思うんですよね、正直。その、例えば、お申し込みはこちらっていう、申し込みのリンクですとか、お問い合わせはこちらっていう電話番号ですとか、あの、サービス内容ですとか、そういったものは全部一緒なんですけれども、地域名だけが違うみたいなページがたくさん作られているようなケースってのあるかなと思うんですけれども、そういったケースにおいて、まあ、 実際に、あの、まあ、一つ一つのページに、こういうの価値がとても低いような場合に、誘導ページとして、まあ、そのページ、それらのページが、あの、まあ、手動対策などの対象になることっていうのは、やっぱ起こり得ます。ですので、このフランチャイズのお店の、それぞれのページが、本当に差別、あの、例えば地域名ぐらいしか変わらないみたいなことがあるんでしたら、 あんまりあの、その誘導ページに当たる可能性があるかなと思います。じゃあどうすればいいかというと、やっぱりあの、えーけまあ、ご理解いただいているかなと思うんですけれ ど, どうも、やっぱりオ リ, ジオリジナルのコンテンツをたくさん増やすことだと思うんですよね。ですので、この、えー、サイトの そ, のそれぞれの固有の情報ってあると思うんですけれども、やっぱり、 あのお客様の声ですとか、店舗の紹介ですとか、そういったところをすごくやっぱり力を入れて作られるのが、まずすごく大事じゃないかなと思います。で、それ以外にもですね、やっぱりこの、えー、っとあなので、まず一つはやっぱ誘導ページとならないように気をつけてくださいというのが一つですと。あとは、じゃあ実際にその重複するページが出てしまうのはどうかというところなんですけど、結局、 まあ、フランチャイズでそれぞれの店舗があって、それぞれのでもサービス内容はフランチャイズなので、あのほぼ一緒ですみたいなのがいいのか悪いのかっていうと、別に別にあの何も悪いことじゃないと思うんですね。ですので、あのただそこから何かなんですかね、いわゆる検索結果への誘導、あの流入をものすごく過度に期待されると、やっぱり他の サイト、ページでも使っている内容なので、別にそういうのはちょっとまた別話が変わってくるかなと思いますけれども、存在すること自体は悪いわけでも全然ないので、特に気にすることはないかなと思いますと。何かそれがいわゆるペナルティと呼ばれているような形で、順位が下がるようなことがにつながるかというとないかなと思います。ただ単にあの特に特 あの価値が高いページではないと判断されるかもしれないなぐらいな感じです。なので、サイト全体が順位がぐっと下がるわけではないです。それよりも個別のページ、あの独自のサイトとして の, あの価値を高めることに注力されるのがすごく大事かなと思いますので、まあ、もしあ僕であればっていうと、なんか誘導するみたいでよくないですけれども、そあのもし僕であれば、サイトの あのサブディレクトリーにやるか、ドメイン、独自ドメインを取るかというのはまた別の問題ですけれども、実際に、あの、サイト、個別のごとの店舗独自のコンテンツを増えるように、本当にするかなと。ですので、え、お客様の声と、お店舗紹介、まあ、店舗紹介をもっといろんなやり方できると思うんですよね、店舗の方々の。 ご自身の発信みたいなのもブログみたいなものをつけることもできると思いますしまあそういったものをどんどん足していくことで一つ一つ の, あのお店のサイトがより独立したものとして見えるようにですとかあと他の店舗と同じようなコンテンツになってしまうページっていうのはこれ 逆, 逆に言うとやっぱりそうしたフランチャイズ展開してるサイトのって、まあ、大手の強みみたいなところもあると思うのでやっぱりそうした大手の確立したあの何ですかね えー、ハイクオリティなサービスを受けられるみたいなことをより強調 す, するという意味ではそあの、全然悪いことではないと思うので、そういったところをやっぱり訴求していくのが、やっぱユーザー的にも、対ユーザー的にもすごくいいのかなと思いますので、そういったことを意識されるといいのではないかなと思います。はい。というわけで、ちょっと長かったですかね。でもちょっとあの、こ の, あの重複コンテンツに関しては、いろいろ えー、誤解が見られるところでありますので、まあ、ここの辺は気をつけて、あの気をつけるというか、あまり意識しないでいいと思いますというところで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。XML サイトマップの記述に関するご質問いただいております。Google 検索セントラルのドキュメントでは、URL セットタグのネームスペースの URL が HTTP となっていますが、 HTTPS としても問題ないでしょうか？とのことです。えー、以下あの詳しい説明は書いていますが、いかがでしょうか？はい、えー、そうですね。こちらあのまあ、ショートアンサーとしては、えー、とそのように記述しては問題ないと思います。以上って感じなんですけど、もう少しあの詳しい話を。 お説明するとこのまあ XML、この NS っていうのは、まあ、XML ネームスペースというあ の, の話につながってくるんですけれども、XML ネームスペースは何かみたいな話がここでするとさらにすごい時間がかかるので、ちょっと置いておいあのそこはぜひ ご, ご自身に調べていただいて、この役割がそもそも何かというと、えー、っとですね、まあ、すごい<笑>究極的に言うと、あのここの記述 のの中身のリンク先みたいいななななそんん重要なことではないんではすねどこにリンクしてるかっていうのは実 は, じ実は重要ではなくてこの、えー、このネームスペースはあのここですよそして例えばまた別のネームスペースはここですよ例えば複数あった時にそれぞれがあの固有のものとしてあるみたいなことが結構大事なことであってそれをあの固有のもの<笑> とするために、この URL だったり、このいわゆる URI というものが使われているということが、わりと一般的かなと思うんですけれども、そしてそのように定義されているのではないかなと思うんですけれども、要はこのリンク先に実際に、例えばこのように記述されているからといって、クローラーが例えばこう URL をクロールして、そしてその中身を確認して、何らかの判断をしているというわけではないんですね。 ですので、ここが HTTP で書いてあっても、HTTPS で書いてあったとしても、特に何の影響もないなということなので、あので、実際にこの辺に関してはあの、まあ、ゲイリーとかジョンとかとも話したんですけれども、まあ、別になんかどっちでもいいんじゃないかっていう話で、あのであの、ジョンは特にあのこれどっちがおすすめっていうこともなくて、どっちでもいいよみたいな感じだったんですけど、 まあ、あのー、まあ、よくあると<笑>あの。https で書いてくる方がよくいるので、まあ、あのー、Google としては同じように扱ってるよという話だったので、特に問題ないかなとは思うんですけれども、 あの単純に管理上のも僕が、僕が懸念があるとすると、管理上の問題として、やっぱり一般的に、この HTTP で定義されていることがあの記述するように、サンプルでテンプレートとして書かれていることが多いと思うので、例えばサイト内のこういったサイトマップの記述を一気に変更するみたいな時に、この この文字列を使って何かそういったページを特定しようとするようなことっていうのも起こりうるかなと思うんですけれどもそういった時に HTTPS でポコって書いてあったりするものがあ の, あのと両方あったりするとなんか、まあ、抜け漏れが発生しうるなと思うのでこのメンバーがいつまでも制作メンバーと同じような方々があのずっと未来をやり続けるってこともないかなと思いますのでやっぱりそこは あの広く使われているものをあまりあの変えるメリットってはそんなにないかなと思いますので、の HTTP のまま記述されるのがまあ無難なんじゃないかなと思います。という感じですかね。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問、移りましょう。サイトマップ送信時に PC、スマートフォンともリンクする場合に関するご質問、いただいております。 現在 PC スマートフォンの URL が異なるサイトを運営しており、カノニカルで指定される URL が PC の URL のみをサイトマップで送信しております。ただ、一般的なサイトマップに関するガイドラインのドキュメントに以下の記載があります。 えー、記載というのがあ、ページのモバイル版とデスクトップ版の URL が異なる場合は、サイトマップでいずれかの URL にのみリンクすることをお勧めします。ただし、両方の URL にリンクする必要があると考えられる場合は、URL にアノテーションをつけてデスクトップ版とモバイル版を示します。 こちらに記載されている両方の URL にリンクする必要があると考えられる場合とは具体的にどのような場合が挙げられるか例示いただけますでしょうか基本的には PC ページとスマートフォンページが対応しており、ページ側で正しくアノテーションしてもしているため、サイトマップ側でアノテーションをつける必要性は低いと考えておりましたとのことです。こちらいかがでしょうか はいえー、とそうですね、こちらに関しましても、まあ、ショートアンサーとしては、あの、まあ、ちょっとご質問の直接的な答えではないんですけれども、あの、えー、特に気にしなくていいですよっていうのが、あの、ショートアンサーですかね。で、あの、もう少し具体的にちょっとご説明していくと、えっ、ー、とですね、まず、この、まあ、モバイルフレンドリーを意識したときに、この PC とスマートフォンの URL が異なるっていうのが、まず、 今僕らが あ, のあまりお勧めしていないものであるというのを、まあ、まあ、これ、最近毎回のようにお話ししてるかなと思うんですけれども、まあ、それがまず前提となっておりますと。で、その上でちょっとお話ししていくと、やっぱりこのモバイルフレンドリーの歴史をちょっとさらにぼっていくと、この2000、あの、モバイルフレンドリーアップデートがあったのは2015年でしたっけ、あの、2000、もう結構昔の話になるから、もう6年前とかになるんですかね。で、 あの頃、2014年とか2013年ぐらい、どういう感じの世の中だったのかな、世の中というか、あのウェブの状態だったかなというと、やっぱりモバイルフレンドリー、モバイルで見にくいサイトって結構たくさんあったんですね。やっぱり当時はやっぱり PC サイト全盛期で、スマホも普及し始めて、だいぶ普及しつつあったんですけれども、スマホでサイトを見ると何が起きるかというと、本当に PC サイトが開いて、その PC サイトを拡大して、 しかも拡大すると、この1ページに収まらないから横スクロールさせない、横スクロールとか横にちょっとな動かしたり、画面をすごくあのいろんな操作しながら見ないと見にくかったりしたような時代がありましたと。で、それがあの非常に不便だということで、このモバイルフレンドリーの流れになっていったんですけれども、当時はやっぱりその PC サイトを、えー やっぱりサイトの中でいろいろなテンプレートを使っているですとか、そうしたシステムあの、何らかのシステムを使っている関係で、そうしたモバイルのアノテーションを、モバイル対応をするのにすごく難しいサイトでは結構あったんですね。で、その、そういったケースがあった中で、あの要はアノテーションをページの中につけられないようなケースっていうのは結構あったかなと思います。で、そういった場合に、 まあ、実際にはあのサイトマップに、この、まあ、あの、載せることもできますよという話で、ですので、両方ともすでにもう、記述、それぞれのモバイルのページ、デスクトップ版のページに、それぞれのアノテーションを記述してあるような前提であれば、もう、特に気にすることはないですよというショートアンサーにつながります。なので、全然気にすることはないですと。あと、ま、そうですね、あといただいてる、 去年も一回ご説明したかなと思うんですが、このモバイル版とデスクトップ版のあの URL が異なる場合は、このサイトマップでいずれかの URL にのみリンクすることをお勧めしますということで、まあ実際にどちらかのページをリンクしてあればいいんじゃないかということで、あの本当に そ, そういう感じにできているらしいですと。あのなですので、まあ、あの、 これ、去年、まあ、僕だったらモバイルの方にするかなって話はちょっとしたんですけど、多分本当に誤差ぐらいの話で、あの、PC の版の方をつけても、結局、Google 側でそのアノテーションを見て、そのモバイルのページを理解して、それぞれのページをちゃんとクロールするので、あの、特に大きな問題が発生するわけではないということですと。なんとなく、あの、大丈夫ですかね。まあ、この、 もし余力があるのであれば、ぜひですね、このセパレートではなくて、あの、レスポンシブウェブデザイン、か動的なあの配信に切り替えることをお勧めしたいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、時間も1時間ぐらいは過ぎているので。あっ、過ぎてますか。<笑>はい。<笑>あっという間ですよね、毎回。 はい、では最後のご質問に移ろうかなと思いますけど、こちらのアナリ、のアナリティクスの質問ではあるので、基本的にあの Google アナリティクスの方 の, あのフォーラムといいますか、グループといいますか、 そちらで、えっ、ー、と、問い合わせていただければなと思うんですけども、最後の質問に移りたいと思います。はい。AMP の GA4 サポートに関するご質問いただいております。えー、1点目、AMP は GA4、o ー g l Analytics4 をサポートしていますかあはい、しておりません。現在、この、録画をしている、収録をしている段階ではあの、サポートはしておりません、えー。2点目、サポートしていないとしたらサポート予定はありますか とのことですがこちらプロダクトチームはこういった需要があることまたサポートができていないことを認識しているんですけども予定に関して我々が今現在皆さんにお伝えできることは特にありませんのでぜひぜひ今後も 公式のアナウンスメントを待っていただければなと思います。そして、3点目 gfo を未サポートということは、pr ア, アンプ構成のサイトでは gfo にアップグレードをしていたとすると、アンプページへのアクセスは？ トラッキングできていないということになりますよね。つまり、QGA のレポートと乖離が生じますかとのことですが、はいそういった理由から、レポートの数値に乖離が生じることはあるかなと思います。はい。ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひ詳しいところはですね、アナリティクスの方のフォーラムで聞いていただければなと思います。はい。はい では、あ本日のご質問は以上になりますね。はい。はいまあ、あい ま, あのまあ、あんまり1時間経ってるので、まあ、そんなに何かの最後に話すつもりもないんですけれども、まああのあのまあ、少なくともこの収録をしている時点で、あのまあ、東京少なくとも僕らが住んでいる東京は今、結構あのコロナの状況もまた悪化していて、やっぱりみな皆さん、あの在宅勤務の方、 まあ、働いてる方とかはまあ増えてきているのではないかなと思いますしいろいろなビジネスをやられてる方もいろいろ影響があってオンラインでのオンラインの活用をすごく考えてる方もたくさんいらっしゃるかなと思いますとでその中でやっぱり僕らもいろいろお役に立てると嬉しいなと思いますのでぜひあのまあんですかねあのー、やっぱり正しい情報を見ていただきたいなっていうのは あの僕らの情報だけではなくて、いろいろな方がいろいろなあのチップスみたいなものを共有あの公開されている方もたくさんいると思うので、思いますので、そういったものを参考にするのはいいかなと思うんですけれども、やっぱり何か、あの何ですかね、すごく簡単にインターネットで儲かるよみたいな話とてのは、やっぱりすごく少ないかなと思いますので、逆に、やっぱりこのこういった時代に何が起きるかというと、そういった形での、やっぱり、あのそういったより困っている方から、あの まあ、詐欺というか、そういったことが発生することもあるかなと思いますので、本当にちょっと、新しく始める方は、やっぱ信頼できる方の情報を聞きながら、誰を信頼するかって難しいところなんですけれども、やっぱりあのオンラインのビジネスを始めていく、進めていくっていうのはいいかなと思いますので、ぜひ、何か僕らができることがあるとすると、やっぱりこのオフィスアワーでお答えするのが一番やりやすいことなので、ご質問いただけると嬉しいなと思いますと。 ななのですのであの、ぜひ初心者的なご質問いただければ、いろいろお話したいと思いますし、まあ、今回の話とかを聞いて、ちょっとこの辺りがよく分かんなかったみたいなことがあれば、またいただけると嬉しいなと思います。やっぱり究極的には、あのやっぱり良いコンテンツを作ろうという話になっていくんですけれども、やっぱりその、 まあ、こ去年の年末のやつでもあの、このオフィサワーでも話しましたけど、じゃあ良いコンテンツは何かっていうのが多分今年すごくあのー、より重要になっていく話ではないかなと思いますので、あの良いコンテンツっていうのは、僕が言いたいのはあの答えが1つではなくて、例えば同じようなコンテンツでよりハイクオリティなものを目指すのか、全く違うような切り口のコンテンツを出してあの良いコンテンツを目指すのかっていうのはやり方っていうのはたくさん、それだけではなくていろいろなやり方があると思いますので、そういった、あのー いろいろなことを考えられるのがやっぱりいいなと思います。はい。ということで、あの、まあ、あの、何かご質問があれば、まあ、次回が2月25日ということで、まあ、また1ヶ月後ぐらいにオフィスはやりますので、ぜひご質問いただければと思います。あただ、収録するのはもう少し早く収録するし、その質問の、まあ、あの、スクリーニングというか、あの、確認などはもう、さらにもうちょっと早くやりますので、 あの今からいつぐらいでしょうかね、この収録したときからは1週間か10日以内ぐらいにご質問いただけると嬉しいなと思います。って感じですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして視聴者の皆さん、もしよければチャンネル登録、高評価をお願いします。あ、そうですね。<笑>はい、今年はあのちょっと YouTuber として活動していこうと思って、<笑><笑>なんちゃって YouTuber として、あのやっぱりあの皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いします。 この今、昨日確認したときに40、僕らは去年40万超えたんですけれども、登録 者, 登録者数が40万5000人になっていたので、5000人増えると、1ヶ月で5000人増えるってすごいなぁと、まあほとんど、あの世界中 の, あのウェブマスターの方々が 見, 見られているので、まあその あの日本の僕らだけの力ではないのは全然その通りで、僕らの力は多分本当にこのぐらいだなとは思ってるんですけれども、ただやっぱり日本の方々が多く見てご覧いただけているので、まあ、引き続きちょっとこのままいろいろお届けしていきたいなと思いますので、引き続き今年もよろしくお願いいたします。 はい。では次回の Google 検索オフィスアワーは、先ほども言いましたが、2021年2月25日を予定しております。はいえー、また皆様のおおご質問お、コメントを楽しみにしておりますので、えー、どうぞよろしくお願いします。それではまたあ来月お会いしましょう。はい。なんだろう。また見てください。<笑>さようなら。<笑>さようなら。うありがとうございました。ありがとうございました。終了します。